学園長閣下統制界を中心とした女子の反乱で男子部隊は壊滅この地下壕まで反乱軍の手が伸びるのも時間の問題かと閣下残念ですがご決断を小林田中山田は出て行け、うん 俺が小学生の頃から温めていた女子野球圏大会の開催を目前にして反乱だぞなぜだなぜ奴らは俺の崇高な理念に基づいた学園改革を理解しないんだ我々はようやく登り始めたばかりだというのに誰もが夢見る理想の学園地上の楽園へと向かうこの果てしなく遠い学園坂を